皆さん、こんにちは。これは、プログラミングチャレンジ第10回、ファイナルレミックス第3部、ミックス問題です。では、えっ、ー、と、この授業で、えっ、ー、と、このビデオで、あの、まあ、一つのアゴリスムじゃなくて、複数のアイディアを使っている問題を、二つを紹介します。今週のか、えっ、ー、と、宿題の問題は、ほとんどこのタイプの問題となります。では、早速、あの、ファットマン。 っていう問題を紹介しましょう。ファットマンのアイディアが、あとまあ、大きな人があとその廊下を歩いています。しかし、その廊下にいくつかのあと柱がありま す, です、ね。ここが柱があって、ここが柱があって、ここが柱があって、ここが柱があって。ですね、柱を考えると、この廊下が渡れる最大の人のサイズ、こ の, この廊下を渡れる最大の人のサイズはどれぐらいですか 例えばサイズ0であればまあどこからでも歩きま す, です、ね。でえっと、サイズがまあこの丸の半分ぐらいであればいろいろな場所になります。でもこの丸より大きいなんかサークルが大きいであればこの柱があるなんかその廊下が当渡ることができませんです、ね。ですのでなんかまあ最大なんかその半径なんかあとのあと なんか全部、前傾をあと計算しないといけないです、ね。入力が、廊下のあと長さと廊下の広さです、ね。あと、廊下の中に、柱、N までの柱があって、で、XY, XY 座標の 柱, 柱の座標が出てきます。ですで柱が、あとサイズがなくてポイント、なんかポイントとして考えてください。ではこの、この問題はどうやって解けるか。 少し考えてみてみくださいこの問題は結構なんかこのままで考えてみると難しいなのでこの問題を部分問題に分ける方がいいです。今回が2つの問題に分けます。1つが、えっと、半径 R のサークルが取れるかどうかをチェックする問題です。だから半径を固定してこのサークルが、えっと、この このサクルがこの廊下を取れるかどうかをテストするの問題と考えてください。で、もう一つが、えっと、あの大、えっと、最大の R がどれぐらいですかの問題です。例えば、えっと、1の問題が解けた場合だと、2の問題はどうやって解けるのかですね。1の問題が解けるアゴリズムがある推定にしましょう。ですね。 なんか、あの、R 関係のサークルが、なんかと、通れるかどうかの関数があったと考えると、えっ、ー、と、まあ、微分探索、二分探索でサークルの大きさを考え、えっ、ー、と、チできます。ですね。まずは、えっ、ー、と、半径のあと0、えっと、一番低い半径0で一番高い半径 W で考えて、で、えっ、ー、と、真ん中をテストします。 で、真ん中が取れない場合だと、まあ、最大が真ん中にして、で、その、えっと、半分とゼロの間にテストする。半分、あと、真ん中が通れる場合だと、半分と最大のテストします。まあ、つまり、いつもの、あと、二分探索ですね。で、二分探索を繰り返して、エラーより少ない、より、エラーより少ない方、ほどまで、えっと、テストを繰り返します。ですね。こうすると、例えば、なんか、その、 あと、合差が0と0001、4桁で、あと、エプソトにすると、どれぐらいのテストが必要なのかというと、まあ、100×4 桁のログなので、まあ、20回のテストだけで必要です。微 分, 分探索は結構早いなので、あの、テスト関数が早ければ分、微分探索は結構早いとなります。 じゃあ、えっと、これは2つ目の問題が解きました。では、1つ目の問題はどうやって、えっと、どうやってなんかある半径で取れるかどうかをテストするか。それも考えてみてください。では、あの、その、サークルが取れるかどうかのテスト、アオゴリスムを考えましょう。2つの柱が、えっと、その AR が2つの柱を渡れるか条件が、 その二つの柱の間の距離が r より大きいかっていうことです。ですね。で、えっと、柱と壁の間を考えると、柱から壁の距離が r より大きければ、あの、サークルが通れます。ですので、あの、考え方は、グラフを作ります。そのグラフが、えっと、すべての柱が頂点と考えて、 その柱の距離があるより大きければ何か変がないあるより小さければ変を作りますですね。あとは柱と、えっと、壁が距離があるより小さければ変を作ります。こんな感じのグラフとなります。ですね。まあこれは 壁の壁も一つの頂点となります。で、多分これを見てる通りに、このグラフがコネクテッドであれば、あの壁、例えばこことここがつないでるなら取れない。ですね。でも、なんかディスコネクテッド、ナンコネクテッドであれば、つまりあのスペースがあります。もう一つの考え方は、 壁から壁なんか、右の壁から左の壁に、このグラフでパスがあれば取れない。パスがなければ取れる。ですので、あと取れる、取れないテストのコストが、このグラフの作るコストとなります。じゃあ、このグラフを作るアオゴリズムをちょっと紹介しましょう。 これはテスト R が、なんかその R 半径のサークルが取れるかどうかのテストです。では、まず、あの、その、ネイバール・リストの、なんか、あの、アレを作っていて、で、すべての柱に対して、あの、ま、あその、i から、1の柱、i から、なん右の壁と左の壁を、あと、テストします。ですね。で、次は、あと、 すべての柱の間に距離を計算します。まあ、あの、これは柱の数の2乗のアゴリスムなので、まあ、できるだけ枝切りをしましょう。最後に、えっと、まあ、これはグラフを作りましたので、最後に、あの、0から1までのパスに、の濃度にパスがあるかどうかをテストする。これはまあ、なんか幅より探索とか、あの深さより探索とか、何でもできます。 これで、なんかその、パス、グラフ探索と、えっと、二分探索のと問題がファットンが解けます。これはよくあるあの問題の解決方法です。二分探索でといろいろな答えをテストします。もう一つの例を見せましょう。コピンボックス。ここも二分探索プラス何かのテストの問題です。 まず問題を説明しましょう。この問題だと、M 本と K の、あと、イスクライブ。イスクライブがまあ本を書く人です。ですね。K が M より数が少ない。M が500より数が少ない。ですね。それぞれの本がページ数があります。ページ数が1から、えっと、まあ、100万までです。で、えっと、まあ、この問題の目的が、すべてのイスクライブが同じですので、 あと、本がスクライブに分けて、で、えっと、まあ、並列で働いて、働く、えっと、サイズが、まあ、ミニマイズすることです。最大のジョブ。例えばですね、あの、今回はスクライブが3人です。で、本が9、九枚、九冊があります。で、本のサイズが100、200、300、400とか900までです。で、例えば、スクライブ1に、 この本を与えます。スクライブ2にこの本が与えます。スクライブ3にこの本が与えます。スクライブ1の仕事が100プラス200プラス300。つまり、スクライブ1の仕事が1500ページです。スクライブ2の仕事が1300ページです。スクライブ3の仕事が1700ページです。このソリューションの えっと、最大ジョブが1700ページです。これをなんかミニマイズしないといけないもう一つの例です。スクライブ4人で本が5冊。100、100、100、100。で、一つの取り方は100と100と100 と, 100とあと200。最大200ページとなります。では、これの前端サークを考えて、で、それよりもっといいアゴリスムがあるかどうかを考えてみてください。 <笑>まあ、これは DP で解くことができますが、DP じゃなくてもっと簡単で、えっと、微分探索で、えっと、考えられます。微分探索が何が探索するかというと、最大の、えっと、最大の上部のサイズです。ですね。最大の上部のサイズが制限が決まって、で、その制限で、えっと、まあ、この問題、えっと、この本が分けられるかどうかをテストすることができます。 最大、なんか、微分探索のコストが100万ページかける500のスクライブが、えっと、まあ、それのローグを取ると最大26回を比較します。最大26回の比較することですので、比較コストが、なんかテストコストがまあ少しでも高くても問題ないですね。じゃあ、どうやって、なんかその、えっと、コストがテストすることができるか。 まあ、アオゴリスムはこんな感じです。最大を決まって、で、その最大で、えっと、グリーディで取ります。つまり、例えば、最大が、えっと、500を決まった時だと、ここでは100枚、300枚、600枚、500を超えました。ですので、えっと、最初のイスクライブがここです。で、2つ目のイスクライブ、300、400。これは500 と, と超えました。ここに来ます。で、400、500。 500を超えましたじゃあ、ここで、えっと、来ます。これでもう3つ目のイスクライブを使いましたので、500はまあやっぱりダメです。じゃあ、次はもっと高めでテストしてみましょう。2000でテストしましょう。ですので、100、300、600、1000、1500、1000、えっと、2 0 0えっと、2100。ですので、ここを1000を超えないうちにここです。次は、えっと、600、 700これはあの1300、プラス800、2000を超えたので、ここで切ります。で、800、900。で、ここは、なんか、あの、最大が1700なので、2000は余裕です。2000が余裕なので、じゃあ、次は2000と500の間をテストします。これで微、ね、分探索で、えっと、まあ、最大のミネマルを計算ができます。ですね。 じゃあ、えっと、そのグリーディ法がここで書いてます。スカイブが0で、で、スカイブが K を超えないうちに、あの、本を足して、で本、本がついたら戻ってきます。っていう感じです。<笑>なお、このままのコードが、あの、ロングエンサーが出てきます。なぜがロングエンサーが出てきる、で出るかというと、 あの実際の問題で、えっと、ま、複数の回答があった場合だと、あの、できるだけ、えっと、本が少ない順で、えっと、選んでくださいっていう条件がありますので、ま、それはこのコード、少しだけ、なんか、回答が見つかった場合だと、その、あと、本を配る方法をちょっと調整することなので、 それだけを少し調整すればできます。まあ、あの、この2つの問題を解説したと、まあ、覚えておきたい方法が、えっと、まあ、面白い、なんか、あの、競技プログラミングの問題が、1つのアーリスムじゃなくて、複数のアーリスムを使っている問題がよくあります。例えば、最初の Blackbird が、 BFS プラス TSP ですね。BFS でグラフを作って、TSP でグラフをあの解くことですね。あと、FATMAN がキカプラスグラフプラスあの二分探索ですね。キカでグラフを作って、グラフを作った後に、なんか、あの、コネクテルコンポネントで、で、コネクテルコンポネントを取った時に二分探索で、えっと、円のサイズを決めります。で、さっきの本があのグリーディープラス二分探索で出てきます。まあ、 この二分探索プラステストが結構パワフルな方法なので、あのぜひあの難しい問題が出てくるときにこれを考えてみてください。ですね。これはまあもちろん、えっと、テスト、このありなしのテストがなんか簡単であれば、なんかその二分探索はぜひ試してこうことが結構いいです。では、あと、最後の問題を紹介します。 これは何か解説問題、解説しないけど、あの、まあ、あの、これは3つのと探索を、えっと、混ぜないといけない問題です。ここはなんか飛行機を、んかあと、着陸する時間を決めます。飛行機が2台から8台までがあります。 で、えっと、できるだけ飛行機との着陸の時間の間、二つずつの飛行機の着陸の時間の間は、できるだけ大きくしないといけない。ですね。例えば、なんか三つの飛行機を、えっと、着陸する場合だと、こことこことここより、あの、この、ちゃんと、その、着陸の間の時間を最大しないといけない。ですね。で、それぞれの飛行機が、 ミニマル時間と最大の時間。なんか、いつ着陸できるのかを、あの、入力で出てきます。例えば、飛行機1が0から100の時間が到着すること、着陸することができます。飛行機2が100から1200。飛行機3が900から2000まで。まあ、2000じゃなくて1400までってことですね。例えば、入力は、 3, の, 3つの飛行機で、飛行機1は0から10、飛行機2が50から15、飛行機3から10から15までです。で、えっと、結果は、飛行機1は0で到着して、飛行機2が 7.5 で到着して、飛行機3が15。で、そのミニマルガップが 7.5 分となります。 ここは結構なんか今までの、あと先の紹介した問題の、まあ、学んだことを使ってこの問題を解くことができます。では今週の、えっと、これは今週の宿題です。Blackbird イレ e p i t s をえっと、このビデオ、えっと、まあ一番最初のビデオで解説しました。で、Cutting Sticks とはこのも解説して、で、Fatman と Copying Books を解説しました。 How big is it? とフリーパレンティスが、まあ、そのアイディアの中でなんか探索できます。で、最後はカリフルアプローチです。はい。皆さんお疲れ様です。ここは、あとプログラミングチャレンジの最後のビデオとなります。じゃあ、<咳>いい夏休みを休んでください。